初めに踊らせていただきますのが、えー、ラストカムイとお言 い, いまして、えー、私たち京都の、えー、関西京都今村組という、えー、素晴らしいチームに、えー、曲を提供していただいて、えー、振りも作っていただいております、えー、そのお曲を練習してこれからアギレさんにご披露しますけれども、えー、この曲は実はあ数年前北海道のよさこいそうらまつりで え関西京都今村組と我々も数人、えー、その中に混ぜていただいて、えー、踊ってきた曲ですえ気持ちを込めて精派な踊りを知られればと思いますので、えー、3曲続けてい、えー、くわけにはなかなかいけないみたいですけども<笑>、えー、これからは、ね、しんどいんです、えー、さっきもね2曲続いたんで結構ヘトヘトだったんですけどおこれから踊る3曲はあ今うちで踊ってる3つの「 おいくつかの中で一番きつい3つを集めてきましたので、えー、少しずつ休みながらご覧いただきますけれども、えー、まず一番きついのからいきますはいはい<笑> こ, ん<な><笑>こんなに母ハハ言って喋るのも久しぶりですはい頑張りますよしそれではまいますラスト 阿弥。 ありがとうございましたあ